抜ければ私たちにもはないだから戦わないされ。30秒でこれが破られたら俺はもうお前には付きまとわない。<笑> 結局、あなたの負けよ俺は最も優れた隠れの術を習得した空気と同じ存在している実態はないババカじゃないの皮は薄くて具沢山、くくさんおいしいぞ俺が持ってきた饅頭を食べてみな わらしなほどが見えるか